それでは前回演習問題の解説からです。最初の演習1は配列の練習ですね。これはでも簡単なので、コードだけ基本的にします。で、やり方としてですね、まず配列を作ってしまって、それから一部だけ抱えという方法もありますし、それから配列のある意点、 入を使って切るときに、これサイズですよね。この番号を受け取って、その番号において初期設定をするという方法も使えます。えー、立を両方示したので、見てもらえたと思う。まず、えー、交互に1を入れとで、この US1A1 のほうですね。え N 個の配列を作って、1から N-1 まで、 2つずつ、えー、間を空けながら、間を空けながら、えー、その A の間に1を取る。で、最後の A い返す。で、2つ目の方はですね、えぇ、ー、歩いて2、2で、このあり方で、で、えぇ、ー、0番目、2番目、4番目という偶数っていうのは、要するに2で割った余りが0ですね。で、奇数番目は2で割った余りが1なわけですから、えー、この、 i を2で割った余りというのを、それぞれの要素に入れれば、それでできるわけです。ですから、まあ、どちらでも結果は同じわけです。まあ、やり方としては、こっちがっていますが。えー、次に、えー、半分の要素の分だけ、えー、1を入れると。それは、まず全部0を作って、えー、それから、N、n÷2 の部分、この半分の部分から、 n-1 最後まで1を入れます。で、もう一人のやり方として、こちらの値を指定する方はね、あえて w do i で、で、n を2で割った結果に i を足して、そうするとね、例えば5だったら、これが10だったら、 最後に n ではあますから、えー、こ0から9までの値の範囲だと、えー、10で割ったらば0でますね。そこから先だと1になりますね。そういうふうになるように、えー、この値を計算して切り下げ算することで0から1が出てくるというふうに作っています。だから EX1C1、今度はですね逆の向きにするというのは、まあ、あれを作った後で1インデックスで A の i はもに、A のマイナス1を入る。これはですね、えー、どちらでやっても、来るときに、その i をもらってきて、A のマイナス1を入れるともなる。こちらは同じですね。うん、その他、D1 や D2 を、まあ、やってみれば分かると思います。次は、グローバル変数を使って、次々に合計を求めていくという、SUM と、えー リセットですか作ったんですけども、それを改良する。で、まずですね、えー、次々に足していく値を記録しておいて見られるようにしましょう。そのためにはですね、えー、このダラえっていう記録のものの加えて、リストっていう、まあ、取っておきたものものを用意して、で、合計するために、この値 V をリストにもプッシュしていって、えー、この内容を変わらないんですけども、 で、リストを見たいときには、このだからリストの内容を表示して、それから X を表示すると。こちらに実行例がありますけれども、これ足していって、2.3 まで合計されましたけど、この3つの値がリストされて、リストが表示されて、それから合計の 2.3 が表示される。で、引き算、ね、まあどうやってもいいんですけれども、マイナスの値にして合計すれば、まあこの分は金じられますから、簡単ですね。さて、 問題はリセットとあるんです。ただ0を入れたり空っぽにしてしまうと戻せませんから、リセットするときには、x の値をセーブリストにコピーする。それから x を0にする。リストも戻したいんだったら、リストもセーブリストにコピーする。それからリストは空っぽにする。アンではですね、x と sx を取り替わればいい。レビューの場合は、変数 a と b を取り替えるのは、a と b イコール ba ってすると、 B の内容は A になって A の内容は B って取り替えられますから、これを使って交換してるんですね。交換すると、最初にこのリストと、S リストとか SX は0ですから、確かに空っぽになったら0に戻りますけれども、もう一回交換すると元に戻るわけですから、戻っていくると。そういうことになりますね。 一応実行例がありますけれども、これも何かあった後をリセットして、えー、また1を足したんですけども、この状態で、あさっきのリセットを元に戻したいって言って、アンドすると、えー、このリストの値はさっきの1、二 2.5 の、えー、このリストに戻ってきて、今のリストに入た。だから、このアンドしたのをもう一回戻したければ、もう一回アンドっていうと、この両方が取り替わるから戻すことができる 次は RPN 連絡です、rpn で、で、えー、今度はですね、このバースというのが、まあ、えー、スタック、あ、え、た、ー、の並びですけども、それと同時に、えー、演算しているものが次々に何が入ったか分かるように文字列に軌跡します。そこでその文字列というのは空っぽな文字列を混ぜます。クリアーは、えー、この空っぽにする文字列となじですね。 するで、この s っていうのは、この文字列に文字を追加するのに使ってるんです、外からは呼ばないつもりなんですけども、ある x を与えると、この文字列の後ろにスペースを入れて、x を文字列にしたものを連結する。連結したものを入れます。だから文字列の表示に結局はあってくるね。で、消費するときには、この文字列と一番最後の値、最後の値っていうのはですね、 ダラバルここに値が入ってますね。で、これが最後の値ですけどこれを取るためには、これは何かというと、ダラバルってルングスマイナス1番目の場所ですよね。ですから、ダラバルってンマイナス1番目の場所を、うん、表示すると。さて、エンターはプッシュして、同時にこの文字列を記録する。で、あとはね。 足し算も、えー、同じように円算するんですけども、足すっていう文字列を追加する。サブも引き算っていう文字列を追加する。えー、掛け算、割り算もまあ同様ですね。えー、で、実際にこれをやるところを見てみますけども、えー、エン円対1、円対2、エンター3で、1、2、3になります。で、掛け算して足し算すると、こ1、2、3入って、かける足すっていうのが文字列としてきているから、えぇ、スロ ー, ーで見ることができるわけです。 さて、えー、エッケンジっていうのは何だったかというと、この、今最後に7が残ってますけども、7-4 を計算するんだったら、エンター4で引けばいいんですけども、4-7 を計算した場合には、この4と7を入れ替えたいですね。入れ替えるのには、エッケンジは、エッと y をポップで持ってきて、まぁ、あ、エッケンジっていうエンターは x ということにしたので、それを追加して、それから今度は、 えー、さ, さっき出した先に出した方を積んで後から出した方を積めば74が47に取り替わります。どういうことかというとうう7の上に4積んだんで4は x にして7は y ですけども今度は x を先に積んで後で7を積むというふうにすればまあいいやですね。